はいおはようございますラスカルでございます本日はですね亀井というもう超注目の新店に来ておりますというのもですね、えー、こちらのオーナーさんはですねまさにございます宮本さん出身の店さんでしてなんと 都内では珍しく超高水でかつその麺もね手打ちで打たれてるとオープンの際にはですね僕もお手伝いをさせていただきましてまかないとしてね一杯いただいたんですがとんでもなくうまいラーメンでございましたで本日はですねレギュラーメニューで提供しております中華そば、えー、醤油と塩こちらに油そばのまあチユベースと煮干しベースこちらの2種類合計で4杯ねいただいていこうと思います、えー、本日はですね営業終了後に撮影をさせていただいておりますのでいろいろとねお話をしながら食べていこう。 と思います。ということで、例えですね、メニューが到着いたしました。一杯目いただきますのは、こちら中華そばの醤油でございます。今回はもちろんですね、特製で注文させていただきました。早速こちらをいただきます。ちょっとスープから。うん、いやー、ちょっとこれは。手元で取ると、めちゃめちゃうまそう。<笑>あー みましたねうままたこの油がうまいね、うん、早速こちらの自家製の手打ち麺もいただきましょういただきます 普の麺に比べて水が多い高水麺になるのでいわゆる中華そばっぽいその乾水の香りっていうのは弱くなるんですけれどもその分ねしっかりとこのスープを吸ってベースのねこの出汁の風味だったりとか醤油の風味これがいい感じに絡んでですねすすった瞬間本当うまいなって思いますあーうまい えちなみになみんですけども、えー、僕はね撮影なんでゆっくり食べておりますが、水が多い分ね、ね少し伸びやすい麺となっておりますので、皆様はね、えー、ご提供いただきましたら、早めに食べることをお勧めいたします、一番うまい状態ですので、うん、えー、ちょっとね、これ、亀井といったら名物であります、このねおかみが仕込んでる極太麺マね、極厚の、すごい、<笑>熱いね、これ、<笑>いただきます。 うまいね、こんなに集めるけど全然そのメンマらしい臭み嫌な臭みが一切ないよね、うん、うまっで、こういったね、なかなか他店では食べられないこちらの鴨肉なんかも入っておりますんでまぜ、あ、ひ、ね、特製とかを注文していただいてこの、ね、お肉も味わってみてください。うまっ 重 す, ぎたりとか重すぎたりとかせずにねほんとに繊細なんだけどラーメンらしいおさがあるようなそんな一杯になってるんでファミリーとかでもね食べやすいと思いますしぜひねご家族で皆様来てみてくださいうまっあっワンタンうまっめちゃうまいなこれ<笑>うんうん これ最後味玉でございます。ちょっとねこの味玉なんだけど見えるかな皆さん。もうこんな感じで丁寧に一個一個焼き金を入れてるね特製の味玉となっておりまして今回はねこちらを最後にいただきたいと思います。うんうん、いっぱい目ね完食させていただきました。ごちそうさまでした。 ということで、本日ですね、2杯目いただきますラーメンが到着いたしました。こちらが塩でございますね。で、プラス、本日の気まぐれ丼で、ネギ丼がありますんで、こちらもね、一緒に食べていこうと思います。いただきます。あー、うまい。 それとは違って動物系だけじゃなくてこのちょっと後味の海鮮とか貝のいわゆるいいえぐみっていうのかなそういうのがこう後味から追いかけてきて甘みの後のすっきりとした後味これがねものすごくうまいうんういやっぱりね貝とか魚介系のだしってちょっと重いので沈みがちなんですよなののででこの下にね沈んでいる麺しっかり パリッと吸い取っててくれてスープだけだと動物系が強くなったりするんですけど麺と吸うとね魚介系貝の香りがふわっと香ってきて香りがね全然違うので皆様もこの違いをぜひお楽しみくださいうまっいやこれまかないで食えてるのうらやましいなー<笑> こっちに耳入ってる。いやこれ手打ち好きの人は一番たまんない麺。<笑>うまい。うん。めうまい。うん。じゃあちょっとねこの辺りで本日の気まぐれドいただきましょう。こんな感じで。 これ贅沢すぎじゃないこれまあ、サイズは今回あのー、特別修理していただいたみたいなんだけどまあ、通常でもこの比率で380円で安くないいただきますうおああうまいだろう言い方言い方は悩むな俺好きなんだけどこのバカっぽい味<笑><笑>何も考えなくてうまいって思うこの味<笑><笑> うん、マしはこういう暑い夏に一番いいちょっとしょっぱくてがっつりしてて一生酒飲めるこれ<笑>ちなみにこの亀井さんでは本日の気まぐれ丼基本的にはね安すぎるぐらいの量が乗ってる手間と材料とすごい丼ばっかり出してるんでそういったね情報はツイッターの方でもね発信しておりますので気になった方はねそちらからご確認ください。 店内とか出してるラーメンはめっちゃ割烹みたいなのにおかみがマジで台風酒場みたいな<笑>言ってたから<笑><笑>この感じが好き肩身がこうグッてならずに<笑>うん<笑>うん<笑>初日もそうだし今日待ってる間もそうだったけどずっと常連さんの話だもんね<笑>そんうんやんうんうんうんうんうん 俺が言う話じゃないんだけどその宮本の時代からお客さん来てくれるってほんと本当人の人柄だよねしみしみみんな幸せそうに食っ て, て, てるよねみんなね<笑><笑><笑><音声><音声>んうんうんうんうん とということで2杯目ね完食させていただきましたごちそうさまでしたということでただいまですね3杯目到着いたしました3杯目にいただきますのが油そばなんですけどもこちら2種類ございまして煮干しの方が先に来ておりますこちらちょっとセットにですねいりこのスープがつくみたいなのでこちらとね合わせていただきたいと思いますいます麺とか色々いろいろいきたいところなんだけどまずみんなに見てほしいのは特性にこれついてくるこのお肉これ見てステーキを ラーメンについてくるチャーシューの厚みじゃない<笑>油そばこんな感じでございますね<笑>うんふんんふんふんふんふんわおいしい不思議と油そばなのに上品というか油そばなのにちゃんと香りを感じてもらうようにこれぐらいの塩分で抑えてるっていうその感性がすごいなーって思う うん。うん、まそうだ。これ好き。<笑>もちろん中華そばも好きなんだけど、油そばもめちゃくちゃ好き。これうまい。<笑>うん。うん。カツシュウとかもほぼステーキいただきます。<笑><笑> 甘いうんお肉は柔らかいし脂は溶けるしこれね毎回毎回この網焼きでじっくり炊いてくれるので香ばしさとかも相まって美味しいですこれがいいこがここでああマジで和食だね<笑>マジで和食おい<笑>しい 3枚目のこちら油そば煮干しですね完食させていただきましたお待たせしましたということで本日ね最後にいただく4杯目が到着いたしましたこちらはですねチーユベースの油そばとなりまして追い飯に油そば専用のチーズのご飯もいただきましたそしたら最後にいただいていきましょういただきますちょっとねこれ特別な麺いただきましたこちら見えるかな上のカメラであれ どうこれすごくないですかカメひもという商品でしてない日もあるぐらいの限定なので食べたいっていう方はぜひねツイッターを見てもらってあるかないか確認してもらいたいんですけどすごい<笑>すごいうんうん<笑><笑><笑><笑>うま 感がすごいあのね強い今までのね麺と比べるとものすごく強いんだけど表面積が多い分味をねしっかりと持ち上げてくれるんですよでかつ、ね、中心部分の浸ってないところが小麦の香りもしっかりしてまたね通常の麺とは違った良さがありますねうん ちなみにねこれ1杯につきこの太い麺が3本入ってるみたいなんだけど3本で通常の麺量と同じぐらいの量になるらしいんで1本多分 100g 近くぐらいの量あるんでこれだけでもお腹パンパンになると思 う, うこの辺りでこの卵黄も麺に絡めてみますか。 ようわーこれは絶対うまいやつだうん、うん、卵黄濃いねえ亀ひもとチーユと。 その返しと卵黄とめちゃくちゃ合わせるとうまいいやーでも通常の麺とも捨てがたいなーどっちも好きなんだよなーいやーでもこれすごいなこんな手打ち見たことないですね<笑><笑>んーんー<笑><笑>うんうんうんうんうんうんうんうん 今ねこれ僕は2口で1本食べきってますけど普通の方だったら多分5口でやっと1本食えるぐらい本当に口パンパンになるよ<笑><笑> ん, ーんーそしたら最後にですねこちら、えー、お湯飯も注文してありますので残ったこの回し 油の中にうわーもう絶対うまいいやこれ150円ならば安いよ手元で見てもらえますかねこれうまそうでしょうお店 も, もう絶対ねぜひこちらの締めを頼んでほしいっていうぐらいうまい締めの一品らしいんでいただきますうんうんこのチーズの焦げた香ばしさと 油のまろやかさで卵黄のコクとうまい<笑>これうまいこれ食うために油そば頼むまである<笑><笑>うまっちょっとこれうまいな<笑>う<ー>ん<笑> 嗯啊大我看我嘘嘘嘘。 ということで、本日はですね、もう注目の大新店、亀井さんで、美味しいね、ラーメンと油そばをいただいてまいりました。オープニングでもね、お話しした通り、僕もね、開店2日目ぐらいで、厨房に入ったりとかしてね、営業お手伝いしたりとかしたので、まかないね、一度いただいておりますが、正直最初からうまかったんだけど、オープンしてから1ヶ月ちょっとの間に、相当このグレードが上がってると言いますか、よりうまくなっておりました。オープン後とかですと、まあもちろん外待ちとかね、並ぶこともあるんですけれども、昼営業でも後半の方だったりとか、 夜営業なんかは結構ね穴だったりするらしいのでぜひね皆さんもそういった空いてる時間を狙ってねこの美味しいラーメン食べに来てみてはいかがでしょうかまたそのほかにもですね限定商品なんかもね全部ツイッターの方で告知しておりますのでそちらもねぜひご覧くださいということで本日もお疲れさまでしたこの動画がったと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですねサブチャンネルの方でも最近は活動を始めておりますので概要欄の方から合わせてチェックしてみてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあね